せっかくの外出ですのでアーシャのためにも力を尽くします。

に移ります

今なら先生できるかも了解しました手加減なしたよ電撃最大出力で

これより破壊しますどこに行こうかな

さんに教えてもらった方法で調合しようそれにしても、ね、私のアトリエすごい場所だったんだねあのキースさんがあそこまで言うくらいだねおっと感動してる場合じゃない調合を始めなきゃ素材はきちんと揃ってるかな

何にしようこれでいいかな使う材料のこそれじゃ仕上げに入るよ何が起きるかな何が起きる何が起きるよしはしあったできたできたこれがキースさんの言ってた結晶だよね結晶からすごい力が出てる。

これって危険なもののような気がする早速試してみたいけれどでもこんなに強い力だし何が起こるか分かんないかもでも何もしなければ何も進まないえい、ー、思い切って使っちゃおうさあ決勝よ秘められた力を

私に見せて、ええいっもしかして私…取り返しのつかないことをやっちゃった<笑>君は時にとんでもない思い切りの良さを見せつけるがあの光花の結晶を使うことに。

はは躊躇するはずなのだごごめんなさい急いだ方がいいかなって思って何が今起こっているんでしょう少しばかり刺激が強すぎたのだろうこの一帯が驚いているだけですぐに収まる。

とてつもない強力な言葉をぶつけられて奴はどう動くどういった変化が訪れるか見ものだな出した尻尾は逃がさんようにしないとな楽しそうですねキーさん<笑>このような事象は俺も初めてだからな私はどちらかというとドキドキします

おそらく状況は急激に動く何かあれば俺から顔を出そう些細な変化も見逃さず常に神経を研ぎ澄ましておけではな神経を研ぎ澄ませてかあんまり得意じゃないけれどやらなきゃ

アーシャちゃん、こっちに戻ってたんだね私のアトリエじゃないとできない調合をやっていたんですそうだアーニーさん、ニオのことで進展があったんですよ本当？とアーシャちゃんの様子からするといいお話なんだよねまだ何とも言えませんけれど、いいお話にしたいと思っていますそっか、僕何も役に立てなくていつも心配しかできなかったけど

いいお話の続きが聞けるようにいつも応援してるからねアニーさんありがとうございますそうそう一つ話しておくことがあるんだ少し前すごい地鳴りがあったでしょあれの影響か道が崩れたり遺跡が壊れたりしてる場所がいくつかあって遺跡から出てきたスラグが普段見かけない街道なんかに出没しているんだあそそれは。

ごめんなさいんどうしてアーシャちゃんが謝るのあ い, いえそのもしかしてそれって私のせいかなって<笑>そんなことはないさとにかく物騒だから要注意って話だよこれは僕の予感だけどなんだかよくないことが起きそうな気がする結構当たるんだよ僕の勘だからアーシャちゃんも気をつけてねそれじゃあ僕はこの辺で。

またね街道にスラグが出るなんて多分光光花の結晶のせいだよね私とんでもないことしちゃったかなみんなに迷惑がかかってないといいけれどどこに行こうかな

行ったぞ。女と子供は家の中に入れ、鍵をかけて絶対外に出るんじゃねえぞ。

こないだの地鳴りで壁が傷んでたみたいでな崩れたところからスラグが大量に出てきやがったんだ悪いことは言わねえしばらく村の外に避難してな今は村の中より外の方が安全だぜやっぱり私が原因だよねどうしようみんなに迷惑かけちゃったああの

私もスラグ大臣お手伝いおい！そっち行ったぞ。

ジョーちゃん、うちの森版が頼りなくてよ。い, いえ、いいんです。私のせいかもしれないから、どうしよう。やっぱり、光花の結晶を使った影響だよね。こう、スラグの暴走か。あの言葉はスラグにも通じるのだ。

たった今だこちらも面白そうなことになっているようだったのでな結晶が発する言葉はスラグにとって絶対的な命令を伝える神の声なのだろうただしあの使い方では悲惨した言葉は意味をなさないものだったに違いない制御されていない神の声が鳴り響いたんだ連中も相当混乱しているようだな

出ちゃったら私なにここの連中はこれぐらいの荒事ごとは慣れているだろう心配はいる親方中にいたデカブツが動き出しましたおいお い, いあいつが動くのかよこりゃちょいとやばいぜしかも女の子がふわふわ浮いてスラブに命令してるんですありゃ一体お兄さんその子はどんな格好をしていましたかどんなって

髪の毛は短くてやっぱり女の子ってミオ親方さん私が行きますハントがダメだダメだ中に入るのは危険すぎるいえ行きます私が行かないとけどよ何かあってからじゃ遅いしなまこの娘なら大丈夫だろう行かせてやってくれ

ま、で, 言うならでもよ危ねえと思ったらすぐ引き返せよよし、決まりだな。行ってこい。はい。私のせいですから私が何とかしないと。まあ、そう気負わなくてもいい。いざという時は俺が始末を何より混乱している今ならつけ入る隙もあるんだ。わかりました。行ってきます。

この環境では何が手に入るのでしょう良質な資料が手に入るといいですねよいしょっとよーし

我に対して度重なる攻撃を加えたのはお前だな。いいよ。何を言ってるの？対象の錬金術師を適当に行って、排除開始。いいよ。

危機的状況でこ<笑>こんなことで、うは気をつけよう。

またいっしょにいけるんだね

材料何にしようこれでいいか使う材料だそれじゃ仕上げに入るよ何が起きるかなやった ね, 効 果, がはやったね効果が発現したよよし始めようやったできた

これを何にしよう。これでいい使うぞ。それじゃあ仕上げに入るよ。

それじゃ仕上げに入るよ

よし始めよう

うよこれでどうかなよし

レベルは

任務遂行に全く問題ありません。

行こうかなそうだレジナさんが探してた布のこと。

なるほどうちのか確かに最近取り扱い量が減ってるね大切な贈り物みたいなのでできれば協力してあげたいんですけれど任せてアーシャちゃんの少し時間がかかるかもしれないけど送り先をまあ、さすがアニーさん考えてみればアーニーさんも品物いかなる手段を使ってもお客さんの頼みにはどんな手段なんだろう

それに僕も服までは作れないけどリボンとか小物とか作るのは大好きだしお裁縫好きとしては絶対に何とかしてあげたいところだよあ、お題はどうしましょう先にお渡ししておきますかあいいよいいよまた今度お仕事をお願いするときに頑張ってくれれば ぶ, ぶつぶつ交換ですねそっちの方が助かりますそれじゃあお言葉に甘えてみますそれじゃあ

柄なんかは任せてもらうけど、それでいいかな。はい、よろしくお願いします。どこに行こうかな。またき。

広いなぁ見上げていると吸い込まれそうこんなところでほうけた顔をしてどうしたあ、こんにちはちょっと空を見てたんですお、それはそう面白いものか浮かんでる島とか流れる雲ってうん、<笑>のんきなものそうですね

ここに来るまでは結構焦ってました。でも、ここからの景色、ニオのことは心配ですけれど、焦りすぎても良くないかな。まあ、その通りだな。無意に空を眺める行為にも。せっかくこんなに綺麗な景色なんだし綺麗かな君はこの大警告がどうやって成立したか知っているか。い, いえ、最初から。

こんな感じに綺麗な谷だったんじゃない違うな。この辺りの土地は、特殊な鉱石群や、木道類を多く、それらに宿る精霊たちによって満たされ、それは幻想的な風景が、文献にはそう記されている。それらが根こそぎ奪い去られた後、それが、今君の見ている風、奪い去られた無論人間だ。

資源を求め大地を削り錬金術の持つ可能性の大きさの証もしかつての警告の姿を知る者が見ればそんな歴史がしかし過去の姿人は自然にこそや人の手で荒廃した者もまた昔の文明って昔の技術って過去の錬金術がいかにその足跡をたどるのが

手にするものが石器だろうが錬金術だろうが、一つ言えるのは、過ちを取り返しのつかないものにするのが、錬金術の歴史と言えよ。キースさん、なんだか寂しそう。錬金術が何かを壊したり、でも、それ以外のことだって、たくさんあったはずです。病気を癒したり、壊れたものを治したり、良かったことも、

きっとたくさんあったはずですよそれに錬金術で2を救うことだってできますよねそういう側面もあるかもしれんしかし所詮は表裏一体のもの答えは今の世界の姿が物語っているごとに衰えていく滅亡の危機に瀕しているそんな実りの少ない荒れた大地を少し掘れば

毒性の強い物質が検出されている水源は縮小し飲み水の確保すらも自然の治癒力を大きく超えた破壊がいずれ君にもわかるだろうさて定期便が昔世界でそんな恐ろしいことがあったなんて

本日のこと、私はまだほとんど何も知らないんだ、ん, うん一緒に来てもらおうかな。誰と交代してもらお う, うどうしようかないいぞ。

ありがとうス。

よおっとそれでいいかいサンキュー

迂回の処理はしたんだが普段あれは普通に届く方がおかしいってもんよそ、そうだったんですかうん困ったなまあ安心しなっておじさんがなんとかしてやらなえ、なんとかなるんですかああ、いろんなところに顔見知りがいるからなあらゆる手を使って

なんとかするぜすごいんですね来てみてよかったです<笑>いやそれほどでもないさま、ドーンと任せてくれそんなわけで少し時間はかかるかもしれねえが待っててくれわあ。どこに行こうかな

面白そうな場所ですね。私の感覚が強い反応を示しています。やえへいえええ修正こう先手を打ちます。

はいキスうん、いつまでも好きにはさせない

もうやめなさい。護衛任務遂行しました。日々の鍛錬の成果が出たようです。

ここは任せてください必ず役に立ってみせますから

はしない。

僕と味わえ行動をやめなさい。

ありません

なんとかしないと。

全準備完了いつでもターンあー受けてみなさい

うべああ、うん、なんとかしないと。

こんなことで。

何かみた好きだらけだ。すぐに動くぞ。

布のことですね好みの柄とかありましたもうばっちり。趣味のいい布ばっかでどれ使おうか迷ったくらいだよへ、えーアーニーさんはさすがだなアーニーさんかほやっとしてでも一応レジなさんよへ、えー見えないねでも責任感はつっとの仕事でもでだ

早速服を作ってみて、掛け合わせも兼ねて彼に試着してもらいたいなーって思ったんだけど、彼お兄さんですか？違う違うユーリスだよ。ほら、あの子弟と背格好が似てるのよ。今度機会があったらあの子うちに連れてきてくれない。連れてきてくれたら美味しいご飯を食べさせるからさ。わかりました。

覚えておきますねどうしたのうん一緒に来てもらおうかな誰と交代してもらお う, うんどうしようかな誰？どうしたのうんどうしようかな

どうしよう

それじゃ仕上げに入るよ。何が起きるかな？

思い出のことを書こうかな。

ここは任せてください。

行動をやめなさい。

ちょっと。じゃじゃーん。ユーリスさんに来てもらいました。おお、でかした朝。褒めて使わす。ええ、褒められました。盛り上がっているところすまない。何の話だ。

ナさんと弟さんにとって何やら雰囲気がさっきだっているというやだよさっきなんてないってばとりあえず脱いでなぜだフフんどうしてでしょう不思議だね大丈夫ですユーリスさんすぐに終わりますから な, なんだ俺は今かられる側の気持ちが分かるよ

おぉー、ゆうりさん、素敵ですようん、悪くなぜ俺がこんなことまあまあいいじゃん人助けだと思って付き合ってよりジナさん、髪の毛はもっとピシッと固めた方がいいでしょうかそうだね服がパリッとしてるから

髪型も合わせたらいいかもね全部ツンツンに立たせたらかっこいいかもねおいもういいだろうまだまだそれよりちょっと腕上げてちょっとだけ脇を詰めるから動いたら針が刺さるからね痛っ お, おい<笑>ごめんちょっと手元狂っちゃったこういうのは苦手だだったら苦手を克服するいい機会よ

ユーリスさん次はこっちの赤い服を着てみました裏地がピンクのシマシマ模様できっとユーリスさんに似合います嫌だそんなに派手なものはでも似合うはずよ体格が決まりですねじゃあユーリスさんまた脱いでください脱がせようとするな服を脱ぐくらい一人でできるくっ持ってきたじゃないじゃあその調子でサクサクいくよそれにしてもアーサちゃん

いつになく飛ばしてるね<笑>だって楽しいんですもん大きな着せ替えのお人形人を使ってままごとをしないでくれ漁師さんの学校も素敵ですけれどこういう服も似合ってますよアーシャ俺はもう疲れたよいやーユーリスのおかげで助かっちゃったこれで弟の成人の儀に

最高の晴れれ着をくれそうだよそれにユーリスさんのかっこいい姿もだよねユーリスあんたも自分の新しい可能性を発見できたでしょそれどころじゃなかった目まぐるしく着替えさせられてま服選びって大変ってことだよ妥協なんてできないしありがとねユーリスお礼に

今日は食事を用意してるの遠慮なく食べてってわーいデジナさんのご飯